男は誰も重たい荷物背中に背負って明日へ歩く博多 「涙がわ生きるつらさをかみしめながら」「夜の天神酔って流れる」「あーあーああンああ 行く長崎の町」「心に冷たい異国の風へよう」「銅座丸山」 町惚れたあの子の面影揺れて未練魚にはしごを酒するああああああネオン 「うすいえにしのいと」「たどればあえるさいとしいひ」 島は「雨も優しい天文館よ」「酒を枕に国の夢にゆう」「ああああああああああああああ